こんにちはアカネジャニアで2020年9月7日午前10時何の前触れもなく投下されたポップン公式のツイートおうちポップンのテストやるよってその名もポップンミュージックライブリーこれまでこなステからに出ラのインフィニタスからボルテ DDR ギタドラとおうち環境が整ってる中でなんなら家庭用14の2007年ポータブル2でも2011年から本格的な家庭用が出てこなかったポップンこのままもう 家庭用ポップンの新作は出ないのではと思い始めたそんな時に突然もたらされた強をポップンライブリー PC 環境がないなどの理由でプレイできない人のためにごくごく簡単にベータテスト版を紹介します耳鳴みの新デザインースケートの画風で映画ベータテスト版はが5曲収録その曲のキャラも選択可能やね収録されてる曲はメロコアなどのスラヒデオさんとミエンテやサイレントでおなじみのバックさんの忍者メタルともすけさんのなでしコロックこと 黒髪見たべっしゅとなりて、三部作のはず続編が出た。ジャンル名は、ナイけとシンパシーな。パーバース、ハート、天の着他は後で紹介します。なんとウチポップン、アーケード版にはない判定調整があります。2TX と同じで、ファースト、スローに合わせて上下調整できます。キーコンフィグが簡単にできます。スイッチのプロコンを Bluetooth 接続可能。USB 経由で PS2 用ポップコーンもつなげるらしい。それぞれ設定したいところで、 コントローラー側のボタンを押せば OK、残念ながら認識されるコントローラーが一つだけなので。ジョイコンは左右片方しか認識されず残念。プレイできる曲は黄色ボタンで難易度が e a s y s y なのは賢いな。ハイパー EX から選択可能。オップン老人会の皆さん、最近の曲は全部 EX 譜面がありますよ。黄色ボタンでオプションを変更可能。アーケードと同じくハイスピの計算もやってくれます。今回はソフラン曲がないけど、 アーケードと同じなら、祖父ン曲も、上下の数字を両方計算してくれます。まあ、オプション周がりは、本当さ猫、ピースと全く同じやねファースト、スローを表示したいときは、タイミングを選びます。ポップンといえば、やっぱり、ぬお邪魔も搭載。おうちやとクレジット機にせずお邪魔できるから、お邪魔人口もこれから増えるかも。あ, あ、この画面が、ご自宅の PC で表示できるとか、それだけでもう幸せにマウスもお忘れなく。曲始まったから、曲紹介の続き。 19作目チューンストリート以降のサウンドディレクターポンさんと、公募企画から発掘されて、今やポップンの歌姫となったムー子さんのハッピーラブゲイジャーこと恋愛観測。そして、ポップン20周年を記念した、ウッチーズさんのおめでとうお誕生日。この5曲が、ベータテストパンの楽曲に選ばれました。最近ポップンやってないなーって人にもスワさんや姫さん。割と新しい人にもムー子さん、ポンさんと、新旧それぞれに隙のない絶妙な選曲やと思う。 例の方はははガガタガタですが、ややりコントローラーラ大事やね。スイッチプロコンの中字キーは音ゲームキーやないね。公式サイトにアンケートがあって、そのアンケートでは、専用コントローラーが出るなら、どういう条件なら買いますかって、値段やサイズを聞く項目があったから、2 d x やボルテみたいに、全コン発売ワンチャンあるで、スイッチや PS4 で出してほしいとか、そういう思いはあるかもしらん。どのくらいのスペックの PC なら、まともに動くかっていうのもあるし。でもんな。 あれこれ文句言って、この機会逃したら、今回はマジで次はないかもしらんで。あちこちのゲーセンに行ったらよくわかる。ゲーセン自体が減ってるし、ポップンの台数も減ってる。それで、ニューポップンっていう新協体が出る流れもわかるけど、ファンからは、ライブ反感勝ったみたいやね。現行機種のポップンピース、熊野清美さんやらサナさんやら。古参関類の人たちの新曲も入るし、昔のイベントの復活もやってる。 昔ポップンやってたなーって人せっかくなので無料でできるこの機会に触ってみてほしいあと普段はゆっくりと振り返るポップンミュージックの思い出っていうポップンを一バージョンずつ懐かしがる動画上げてるからよかったらそっちも見たってや「ミミニみ ガチアニメ尊すぎかテスト版ということでキーコンフィグは保存されるけどスコアやハイスピなどのプレイ設定は保存されないようです黄色でファーストスローの数も出てきますミニ白で同じ曲をもう一度プレイできますねそういえばロングポップ君曲もまだないですね 製品版が楽しみで仕方ない。というわけでおうちポップのとりあえずの説明でしたみんなもプレイしてアンケートに答えようほ な, な